はい。え、徳島市の慢性腰痛専門、辻生太院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。う<笑>はい。<笑>あのですね、僕はちょっとインフルエンザにですね、あの、一週間ぐらい寝込んでまして、それからですね、あの、インフルエンザ全然治ってですね、 すごく体は快調なんですけども、咳だけが一切止まらないっていうですね。まあ常にですね、トローチ飲んだりとか、まああったかくはしてるんですけど、全然こう動画を撮る気がしないんですけど、全然撮ってないんで撮っていきたいと思います。はい。<笑>えーっとですね、あの、腰痛でですね、まああのトレーニングを、まああの、こう良くなってきて、えー、予防のために、え、トレーニングをすると。 えいうところで、まあ、痛みがですね今現在あられる方は、まあ、あまりこうしなくてもいいんですが、まあ、今後ですね、えー、腰痛予防をしていくっていうのにお尻の筋肉っていうのがすごく大事なんですねお尻の筋肉、えー、これは痛みでもそうですし、えーあのー、これからの予防っていうところにもすごくつながってきてでまずですね痛みを取るためには、まあ、お尻伝部の筋肉を緩める。 で、まあ、ストレッチして伸ばしてあげるで予防のためにこうトレーニングをしてあげるというところで特にですね、まあ、痛みがまだ軽い状態であればあやってもいいんですけどこう足がしびれてたりとかですね、えー、もうお尻が痛くて痛くて仕方ないんだっていう時に、えー、やるべきことではないんですねトレーニングっていうのは、えー、ただですね、まあ、一つですね、こう覚えておいていただく、えー、もしくはもうや でも、痛みが悪化しないっていう場合であれば、あの、やっても問題はありませんので、まあ、えー、試しにやってみて、あ、ちょっとこれは、あ僕に、私には厳しいなと、えー、痛みが増すなとかあ、やった後余計痛いなとか、次の日が、ぶり返したような感じがあるっていう場合はやめてください。予防のためにやってもらう分には、すごく、えー、いいトレーニングになりますので、ぜひ試してみてください。それではやっていきましょう。 えーそうですね、普通にです、ね、こう横向きに寝ていただいてこんな感じで普通に横向きに寝ますで足伸ばしたまま で, でこう足をです、ね、普通にこう上げるだけでもこのお尻のトレーニングになるんですねこのお尻のちょっと外側ですねもう普通にです、ね、こう簡単なやつはですね、あの1回こうパタンと下ろしきらずに普通に2 3 0回ぐらいこのままちょっと上げていくんですねこんな感じで。 で、結構ですね、これでも効くと思います。もう普通にですね、重力に対してこの足の重みですね。足の重みが、まあ、この負荷になってですね、お尻のトレーニングになるんです。やってもらうとすぐわかると思うんですけど、こんな上げ切らなくていいです。上げ切らなくていいので、まあ大体これぐらいですね。これぐらいの角度まで上げていただいても2、30回ぐらい。これで十分効きます。で、もしですね、あの、強度を増やしたい場合はですね、あの、足をですね<笑>、 前じゃなくて、後ろ、ちょっと腰を少しだけで、これ反りすぎると腰に良くないんですね。なので、ちょっと足を少し後ろに引いた状態で真上に上げると。真上に上げる。で下ろしたときはこう足が重ならない程度ですね。少し足一つ分ぐらい、ちょっと後ろぐらいで上げていただく。でどんどんどんどんこう強度を上げていこうと思えばですね、このままですね、 少し後ろの状態で8の字を書くんですね。こう、前、後ろ、前、後ろ。で、後ろで8を大きくして、前で小さく、後ろで大きく、後ろで大きく、前で小さく8を書くと。っていうのを2、30回ぐらいやっていただく。でも、これでですね、結構もうすでにお尻に結構効いてるんですよね。なので、まあ、こういった感じでやっていただくと、まあ、腰痛予防になる。 ただこれをですね、間違えてこう後ろにギュイギュイギュイギュイやってしまうと、もう腰を痛めてしまうので、何をやってるか分からなくなっちゃうんですね。なので、まあこういったトレーニングに関してはですね、最初無理しないで少しずつ始めていただくっていう意味では、こういうふうに足を上げるだけでもですね、あの十分トレーニングになりますので、まあこういったことをですね、まず最初はやり始めて、どんどんどんどんこういう感じですね、後ろに上げてもう一回やる。で、最終的にこう8の字を書くように、えー、トレーニングを入れ込んでもらうと。 いう形で、えー、徐々にや、少しずつですね、強度を増やしていっていただければいいかなと思いますので、えぜ、ー、ひですね、また、あ、ご覧いただければと思います。えー、動画をご覧いただき、<笑>ありがとうございました。うん<笑>